国ェ근근はい、まずは、えー、と韓国のファンに向けて自己紹介、それと最近 の, あの近況についてお話ししていただけますか、えー、韓国の皆さん、はじめまして、えー、デトネーションフォーカス・ミーという日本のチームに所属している、えー、トップレーナーのエビと申します。 最近ですか最近は、そうですね。まあ、日本で、うん、最近か、近況。まあ、日本の、そうですね、日本の、うん、中で優勝を狙いつつ、まあ、世界大会で、まあ、結果を残せれば、 いいなというかノコシタイナトオモイナガラガンバテイキテオリマス。チョンベケスニダー、デトネーションプカスミラン、日本チンティーメソ、タブルマているエビとゴハミダ、え、ェクンクンクンクンクンクンクンクンクンクンクンクンクンクンクンクンクンクンクンクンクンクンクンクンクンクンクンクンクンクンクンクンクンクンクンクン 正規シーズン1位をしながら7連続正規シーズン1位を達成했거든요。ちょっと感想にでいてちょっと、ね、話してもらわせてください。<笑> DFM がですね、あのまあ今回レギュラーシーズン1位通貨ということで、うん、えー、っとこれで7回連続ですね、えー、1位通貨ということになっているんですけれども、それについて感想を聞かせてください。 あ, あそうですね。あの、やってきたことが結果に結びついて、すごく良かったなって安心してます。あの、やっぱり始まる前というか、シーズン始まる前とかは、もう僕たち、スクリームとかで、21連敗かな、しちゃった時があって、その時とかは、もう何やっても勝てる気しなくて、うん、本当にこの前大丈夫かなっていう不安があったんですけど、まあ、ただ、あの、 やっぱり上手くなってるっていう感覚はあったので、まあ、本番が始まって、えー、本番をやってみた感じ、あやってきたことはあ全然無駄じゃなかったなというか、良かったんだなと思えたのがすごく良かったですね。 에연결이되어서안심했고요그리고시즌시작하기전에는스크림에서21연패를했어요그래가지고그때는그무엇을해도이길수있을것같지가않았거든요이기지못할것같았다는얘기죠그래가지고정말불안했고요그래도그실력은늘어나고있다는느낌은있었어요그래서그실제로경기를해보니까 그, 그성과가나와가지고 、네、 해왔던일들이그헛된일이아니었다잘됐다라는생각이들었어요그2019년우승하고2020년그러니까스프링정규시즌1위하고는좀어떤차이가있는지좀물어봐주세요네에이또それでは2019년또아今年の2020년의하루 比べてですね去年と今年を比べてあの同じ1位なんですけれども何かこう気分というか気持ちの面で違いはありますかやっぱり本当にでもあの俺たちうまかったから勝ったなというかうまくなったから勝てたなっていうふうに実感できる試合が多かったですね今年は、うんまあ、去年ももちろんあの覚えてはいたんでしょうけどそういうのを。 あ、覚えててそういうのを思ってたと思うんですけど、今年は本当に特にそれが意識したので、初めて。まあ、本当に、あの、新しい監督の親コーチが入ってくれたのが大きかったのかなと思いますっあ、格好じゃない、監督だ。あ、監督ですね。はい。 잘하게됐기때문에뭐랄까실력이늘었기때문에이길수있었다라고실감할수있는경기가되게많았고요작년에도그렇게생각을하고있었지만올해부터는더뭔가의식을해그런면에서의식을했었던것같고요그것도모두다그새로운옹혜아감독님이 오징계콧다샌가갑니다그삐용삐용삐용삐용삐용삐용삐용삐용삐용삐용삐용감독삐용삐용삐용삐용삐용삐용삐용삐용삐용삐용삐용삐용삐용삐용삐용삐용삐용삐용삐용삐용삐용삐용삐용삐용삐용삐용삐용삐용일용삐용삐용삐용삐용삐용삐용삐용삐용삐용に ものすごく変わりましたね、チームとして。まあ、本当に、あの、また、一からというか、この、エロエルっていうゲームを、またちょっと監督から教えてもらって学び直してるみたいな、ところもありますし、うん、あの、そうですね、まあ、僕たちが今までできてたもの、プラス、あの、こういうやり方もあるよっていうのをすごい提示してくれてる感じですね。うん、で、監督のスタイル、 としてはそうですね。うーん、まあ、結構たくさん話す人ですね。はい、もう本当にとにかく、例えば一つのことでも、いろんなことでも、たくさんたくさん話して、それをどんどんお互いと深め合うっていうふう の, あのコーチングスタイルかなと思いますね。カヨンドンカムドンに見ると、おしゃれさん、本当にマニバックスんよ。 그처음부터 LOL 이라는게임을다시한번배우기시작했다그런느낌이들었고요뭐물론여태까지그저희가할수있었던것들도있지만거기에더해서그뭔가이런방법도있다라는것을뭔가알려주시는그런느낌이고요그리고스타일같은경우에는 이야기를많이하시는것같고요예를들어서하나에대해서뭔가여러가지를얘기를해가지고뭔가깊이하고들어가는스타일인것같습니다예를들어서탁상이면서예를들어서탁상이면서탁상이면서예를들어서예를들어서 아예를들어서 아, 아, 아, 어서아한국어아국어한국어한국어한하어예를들어 서, 예를들어서어아어한국어한국어한국를한국어한국어를국어한국어한국어한국어한국어한국어한국어한국어한국어한국어한국어한국어한국어한한국어어한국어한국어한국어한어한국어한국어한 レギュラーシーズンの中で戦国ゲーミングに負けてしまった時がありましたよね。うん、その時はどのようなミスが原因だったと思いますかうん、まあ個人的にはあんまりバンピックが良くなかったのかなって思いますし、あと、まあ、ゲーム内のプレーに関してもあまりうまくいけなかったですね、やっぱり。県庁からねうん 아좋지않았다라고생각하고요그리고게임내적인부분에서도잘못했던것같아요그이제2020시즌부터이제그플레이오프가그다전제그러니까오전삼선승제로치러지는데거기에대한좀부담감은없는지이단판제하고다전제는이제확실하게다르거든요2020년から플레이오프の方式ですかね BO5 になってると思うんですけれども レ、えー、ギュラーシーズン BO1 ですので、えー、なんかこう、違うと思うんですけれども、それについてはどう思いますかうん 僕, 個人に僕個人の感想で言えば、僕はそんなに変わらないですね、もうその時々の毎試合、BO1 も5回やってるだけだと思ってるんで、僕は、正直もう5回、勝率の高いチャンピオンもやるだけだなって思うんで、僕は。うんまあ、正直そんなにあれですね あの気にしないですけど、ただコーチとかあの監督してると、もうめちゃくちゃワンピックを用意するのとかは大変だと思うので、あそこは、ね、結構あの彼らを信用してお任せてますね。個芸能人の素顔は、そんなに興味がある。<笑><笑> 그래서그순율이높은챔프를하는것뿐이라고생각하고요근데코치님이나감독님같은경우에는그뱀픽을짜야하기때문에준비때문에너무힘드시는것같고요그그들을믿고뭐맡기고있는것같습니다그최근에이제 LJ LJL でも도、관중없이주세요、を最近、LJL でも、無観客で試合をやっていると思うんですけれども、<咳>それについてはあの、どのような気持ちを持っていやっぱり、ね、無観客試合は寂しいですね。<咳>あの、まあ、仕方ないことだとは思うんですけど、やっぱり、あのファンの皆さんがいるっていうのは、本当にやっぱり僕らにとっても大きなもので。 やっぱりそれに励まされますし、やっぱりいいプレイが起きた時とか、コね、あのさらに楽しくなりますから、まあ、そういう、なんだろう、う盛り上げてくれる皆さんがいなるのはすごく寂しいですね。え<笑>、これは、本なんか、ウェロウンゴが、悲痛なことや。で、お茶を飲むことは、私は、フェンボンドリーが、僕が死んだのいこの後、僕が死んだのに、 큰것같고요정말격려해주는게정말도움이되고좋은플레이를할수있었을때더더욱뭔가즐거워지거든요근데그렇게뭔가그렇게해주시는분들이없는게좀외로운것같습니다최근에제가이제블랭크선수하고인터뷰했을때데터네이션이오네온웨어감독님이와서이제프로이식이되게강해졌다고 た。ちょっとで最近、戦国ゲーミングとブランク選手と、この記者の方がインタビューを行ったそうなんですね。で、その時に、オンエア監督が入られてから、デトネーションの選手たちはプロ意識が強くなったっていうあの話をしてたんですけれども、それについてはどう思いますかそんなに変わんないと思います。그렇게、そうなる気が없다고생각합니다。<笑>